私愛の応援よろしくお願いします会場の皆様こんにちはよさこい魂愛です今日でこの曲も踊り収めとなります会場の皆様と一緒に盛り上がっていきましょう 参りまりすゆさこい魂はいゆさこいソウル お隣の大井町のエンターテイナー集団がやってきましたよさこいだま試合の皆さんありがとうございましたさあそれ